青森県東方沖で地震、推定災害震度2東京都多摩東部で地震、推定災害震度3 千葉県北西部で地震、推定最大震度3。千葉県北西部で地震、推定最大震度4。